皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。1月7日、第1回、大富豪決定戦、マデサゴーラ杯が始まりました。ランクを上げていくと、マデサゴーラのトランプがもらえるので、これは是非ともゲットしておきたいところです。いろいろ情報を調べたところ、試合数をこなせば、誰でもランク S まではいけるらしいです。ランク S になってからが、本当の勝負の始まりのようです。 何試合やらなきゃいけないかはまだわからないので、とりあえずランク A を目指してやっていきます。今回の大会のルールを確認しています。スライム革命とイレブンバックがあるので、戦い方がかなり難しそうです。ファイブスキップとセブンパサーを絡めた即死コンボにも要注意です。まさに、大富豪の知識と技術が必要なルール設定だなという印象を受けました。というわけで、とりあえずゲーム開始です。 というわけで、早速3試合やってきました。3試合やって、4位、2位、4位でした。確かにこちらの判断ミスもあったんですが、全体的にクソゲの大波に飲み込まれてしまいました。おかげで、3試合で13ポイントしか稼げませんでした。3連続1位だと30ポイントなので、この結果は残念で仕方ありません。などと落ち込んでばかりなのもあれなので、明日からまた頑張ります。